では今 日, あの今日の微積分の授業に入ります。で前回はその重積分の変数変換ということの、まあ、仕組みについてあの説明いたしました。でただしその、まあ、変数変換の例題がいくつか大事なものを残して終わってしまっていたのであの今日はそのその変数変換 の, その公式の例の紹介から始めたいと思います。 えー、と教科書で言いますと203ページのセクション 5.9 の変数変化の公式の例ともリンクしながら進めます。 まず最初に挙げますのが、まあ、多分皆さん演習の授業でも既に扱ったかと思いますが極座標変換です。でこれはまああの この授業でも何度か出ておりますので、大体多くの人は覚えているかと思いますけれども、はいえー、x を rcosθ ですね、それから y を rsθ で置くというものです。で、まあ、r は0以上の実数で、 θ は実数とします。でこの時の一応ヤコビアンを確認しておきますと一応このような記号で書きますがこれが実際には何だったかというと。 行列式ですね。行列式で成分はえっ、ー、と DXDR うんいいのかうん DXDR となってておりましてで実はこれ、ちょうど先ほどの小のテストに出ていた問題なんですが先ほどの小テストに出しましたので一応皆さん、自分自力で大丈夫、計算できると思いますけれども結論としてはこれ、R になります。 ここの中は各自で埋めてみてください。でそうしますとこの積分の重積分の際のその単位面積というのが、XY、変数を xy から rθ に変換したときにヤコビアンの絶対値がかかってきますので r の絶対値がかかりますけれども。 今の問題設定では R は0以上としておりますので最終的には R の絶対値を外しても同じ意味を持つということが分かると思います。まずはこれが極座標変換の際のヤコビアン で, で。 一応あの例題としましてうん、まあ、非常に単純な例ですけれども一つ十にやってみましょう。 まあ、人によってはほう臭い問題かもしれませんけれども、一応円の面積もちゃんと重積分で計算できますから、一応復習しておきます。こうですかねで えー、積分の領域 D を表しますとこの半径 A の, あの円周とその内部ってことですのでまあ X XI 平面で表しますとこれが X2 乗プラス Y2 乗がまあ A2 乗以下の状況を満たす範囲となりますで。でこれに対してその 以前、重積分の定義をやった際に、積分領域の面積を μ という記号で表しておりました。μ の d と書いて、この TDMA 積分でいうその d の面積を表しますけれども、そうしますと、この面積っていうのは、その d の領域で、 定数1を積分すれば出てくるというわけですね。で、これをその極座標ではどう表すかということなんですが。 の D の領域を極座標で表しますと、えー、これ、まあ、領域の名前を E と置きますけれどもえー、R と θ を 持, つ持っていましてで、R がその円の半径を表すわけですね。そうすると、まあ、R は0から a の範囲と。それから θ はこの x 軸とそのえとこの半径 A の円周上の点がなすとその原点を結ぶ直線線分との角度ですのでこれをこう原点周りにまあ1回転させますから θ の範囲は。 0から 2π の範囲ということになります。で、一応この E の領域をの図で表しておきますと、まあ横軸に R をとって、縦軸に θ を取れば、こんな感じですかね。えー、と R1 の範囲は0から A。 それから θ の範囲は0から 2π と。ですので、今考えている極座標変換ですと、この長方形を、rθ ーーの平面上では長方形を、これ、xy 平面上での円に、円盤に移すという形になります。で、そこで、今度は極座標でこれ、変数変換して、 えっとまあ面積を求めるわけですね。そうしますと、とまあ仮にこれあの重積分のそのル積分の順番ふさとして二通りの順番を取ることにできますが、まずその r から r から先に積分することを考えますと。 ヤコビアンに R が出てきますので R をまず0から A まで R で積分するということになります。で、今度はこれを0から 2π まで θ で積分するということになります。なんですけれども、えー、と実はこの積分ですね、と、 教科書にはこれと同じ問題ないんですが似た問題がありまして今この θ の範囲で積分してみますと積分の領域が長方形ですので変数分離形といって変数ごとに積分を積に分けることができますこれを実際に分けますと0から a までの r の積分と それから0から 2π までの定数関数1の積分に分けることができます。ここですね。で、あとはそれぞれの積分を1変数関数の積分として計 算, すればいい計算して積を取ればいいわけです。えっと、ちょっとこの辺見づらいですかね。そしたら、どこ行こうかな。 すみませんちょっとこのもう少し見やすい一番下までちょっとワープしますけれどもそうしますと R に関する積分の結果が2分の A2 乗とそれから θ に関する積分の結果が 2π ということで、まあ、πA2 乗ということでまあ 皆さんがよく知っているこう円の面積の公式通りにこう面積が計算できるというわけです。まずはこんなところですよね、こと調べてで。でもう少しあとそうですね、ま、まあもう若干また単純に簡単ですけれども、またちょっとした例をやりましょう。 今 例, の例題の1番目ではその円の面積をやっちゃうんで今度はちょっと Q の体積を求めてみましょうということでまたこれもよく知っていると思いますが同じように計算できることを示します。 この例題で考えるのはそのまず XYZ 空間ですねあのユークリット空間 R3 を考えてそこでその原点を中心として半径が R の Q を考えることにしましょう。 関係 で, す、ね、でそのこの Q をえと、まあ、実際にこの Q を表す集合を求めてみますと XYZ の点の集まりで X2 乗プラス Y2 乗プラス Z2 乗が、まあ、A の2乗以下で抑えられるようなそういう点 XYZ の点を満たす XYZ の点全体を考えます。で、えー、と今図にはですねそ の, Q のうちその Z があの正の部分の半分だけ書きました。で うんとそれは、そのなぜかというと、その、えっと、今、積分しようとしている関数は、何かというと1なんですね。そうすると、どこでも1っていう関数を積分しようとしています。値が1っていう関数を。そうすると、どこでも1っていうことはですね、この、例えばこの球面、この今考えている球を、その、xy 平面でスパッと上下に切れば、 xy 平面よりも上の部分だけ計算してでそれを2倍すればその元の Q の体積になるわけですよね。で、えー、とこれは今はどうしてできるかっていうとその今考えている積分しようとしている関数がその 体, 積体積を求めるためにはその密度を積分するんですけれどもその密度はどこでも等しくて1だっていうふうに仮定してますからそ う, するとそういうのはあの関数の対称性が成り立つといいます。例えば この球面の上半分と下半分では体積が等しいという関数も等しいですが体積が等しいということが言えるのでここでは球 の, の対称性から Z が正の範囲の体積を2倍すれば元の Q の体積が求まるということが分かると思います。で、えー、とこの集合のうちですね、この Z が0以上の範囲っていうのは結局、 これ、z について解きますと、z イコール、a2 乗マイナス x2 乗マイナス y2 乗というふうにいう形になりますので、そうすると、その、非積分関数としては具体的に、うんと、あ、そうか、どういうふうに積分を求めるかっていうと、 えー、これっていうのはこのあの、Q Q、面でないなこの円周上この円周上のもうちょっと整理して説明しましょうねえー、っとこれっていうのは何かっていうとあのまずこの球のうち xy 平面で切り取った切り口を考えます。 そうすると、xy 平面で取った切り口っていうのは、半径 a の円になるわけですね。そうすると、この半径 a の円内で、この球面のこう高さ、x、この座標 xy のところでのその球面の高さっていうのが、 A2、乗乗乗マイナスス X2 Y2 になるわけですねそうすると、この半球面 の, その体積を求めようと思ったら、<笑>この円の、xy 平面上の円の内部と周上で、そのちょうどこの半球の、半球の大いになる分の高さだけの、そのまた豆腐ですけれども、豆腐を考えて、それをどんどんどんどんあの加えていけばよいということになります。 えー、とどうでしょう、あの体積の、えー、と求め方の段取りがわかりますでしょうか。<笑>ちょっとまだピンとこない人、どのぐらいいますか、ちなみにはいはい。えーとえー、と今です、ねその、求めようと思っているのは、また豆腐なんですけれども、こういうあの半球型の豆腐の体積を求めたいと。 でそれをど う, どういうふうに求めるかっていうと、まあ、積分で求めるんですけれども、この半球型の豆腐をこう細かく縦横にこう刻むわけですね。そうすると、それは何を意味しているかっていうと、この底面の球あ円ですね、底面の円となります。円盤となります。えっ、ー、と、XI 平面上での半径円の円盤があって、でそこで、えー、この一つ一つのその、あの、 九九を分割したような細かい拡張ですね。それをどんどんどんどん加えていくという形で、この半球面の体積、半球の体積が求まるということになります。そして、その形で、こう、あの、少しずつ、この半球から、半球からですね、この微小な直方体を切り取るためには、えっと、与えられた、この円内の、あの、xy っていう点に対して、この、 ドームの高さがどのくらいになっているかということを知る必要があるわけですね。で、ドームの高さはどこから求まるかっていうと、この、えっ、ー、と、球面の、あの、球を定義する式からですね、これを z について解くと、z イコール、えー、こうだというふうに出てきます。ですので、うんと、まずこの半球、球面っていうのは、 えー、とまずどこで積分をするかというと、この xi 平面上でまあ半径 a の 円, の円と円周とその内部で積分するんですけれども、これでえこの高さですね、この高さを。 こういう形で積分するとまずこの上半分の Q が求まるわけです。で最終的にはこれあの下半分の Q も求めなければならないんですが下半分の Q の体積っていうのは実は上半分の Q の体積とそっくりそのまま一緒ですからこれを2倍すると。そうするとこれがまあ求めるべきその 球の体積を求めるための積分の計算になります。これでいいでしょうか。大丈夫そう、はい。で、えー、今度はこれであのまた先ほどと同じようにその曲座標変換をしましょうとですね。 同じように前と同じようにその x を rcosθ と置いて y を rsθ と置くその極座標変換をえと行います と, えとこの与えられた積分の式がえと積分領域などはその先ほどの あの例題1と同じようにあのあこの E ですねこの E の範囲での積分になりますのでそうするとあの R の積分の範囲は0から A まででそれから θ の積分の範囲は0から 2π までとなります。でそこで θ、まあの積分範囲を外側に書きまして先に R の積分範囲で積分を行うということにします。で、中はこの A2 乗マイナス、ここから先はその X に Rcosθ を代入して、それから Y に Rsθ を代入しますので、ちょまあ、代入します。Rcosθ の2乗マイナス、Rsθ の2乗と。 で、えっ、ー、と、こっち来て、えっと、まあ、ヤコビアンがかかりますねで、R 倍されて、まあ、d r d たという形で、こう、あの、極座標変換にこう変数を変換した積分の式が得られますで。あとはこれをずんずんずんずん計算していくわけなんですけれども、 えー、とまずこの混合の中なんですがこの rcosθ の2乗と rsθ の2乗を展開して加えますと sin2 乗 θ と cos2 乗 θ の和が1ですから a2 乗マイナス r2 乗となりましてそれに r 倍の drdθ と。 ということになりますで実はこの積分もですね先ほどと同じように変数分離をすることができます積分範囲は見てみますとその、えー、R の範囲が0から Aθ の範囲が0から 2π とこうあの領域で図で表すは区形の領域になっていますのでこれもやはり R に関する えー、積分と、それから θ ーーに関する積分の式積に分けることができます。実際に分けますと、r に関する積分は、0から a まで、r 倍のルート、a2 乗マイナス r2 乗ですね。それから θ ーーに関する積分は、0から 2π まで、これは1を、 あの積分すすることになります、まあ、あの場合によってはこれ1は省略しても構わないと思います。で、じゃあそれぞれの積分を計算しますけれども、まず簡単なのはこの θ の方の積分ですよね。あの0から 2π まで1を積分すれば、これは当然、えー、っと、2π ですよね。で、問題は、えー、この、 うんとこの部分ですね R に関するこの積分の計算になります。でこれはどうやってやったか皆さん覚えていますかうーんと、まあ、?R の関数の平方根が出てきていますのでこれ一変数関数の合成関数の積分を使う必要があります。ということで、えー、とじゃあここの。 こう積分の詳しい内容はちょっと皆さんで復習があったら後で各自やってみてください一応講義ノートには書いてありますのでもし自信がない人は後でこっそり見られるようにしておきますで一応まあ計算を点点点点てやりますと最終的には 3分の A3 乗というのが出てきましてこういう形になって 4… あ3分 の, 4かこれで、ね A3、分の4パー A3 乗というそのまあ皆さんよく知っている9 の, の体積が 導, く導かれます。ここまでいいでしょうか。 一応今です、ねそのうんと、重積分の際の変数変換として極座標変換の例題を2台あげました。で、と次にあげますのはと、まあ、極座標変換と同じぐらいこうしばしば用いるものとしてアフィン変換というのをあげておきます。 先週の授業の前にここの黒板の前にあります黒板消しししクリーナーーナををフィルターを水洗いしましたすごく目詰まりしていて最近全然こうガーッとやってもチョークの粉が取れなかったんで先週水洗いして水洗いした直後はそれほど性能が変わっていませんでしたけど1週間経ってフィルターが乾いたらしくだいぶ きれいに消せるようになってちょっと嬉しいですね。でこのアフィン変換はどういうものかというと X が AU プラス BV プラス T の X それから Y が CU プラス DV プラス T の Y というものでしてで A と B と C と D とそれから TX と Ty、は全部あの実数としましまょうであのこの式って多分皆さんどっかで見かけた式にこう似てます似てると思いませんかあのに全く同じではないんですよねちょっと違うんですけれどもなんとなく似てる気がします。で えーっとまあ、それを見るために、これ実はあの行列とベクトルを使って書くことができまして、同じ意味のことを書きますと、まずこの最初の2項ですね、au プラス bv とか、それから cu プラス dv の部分は、あのこんな形で行列 abcd と、それからベクトル uv の積として書くことができます。でこれはあの先 形台数で、皆さん見たことがあるでしょうでただし、今回はそれに加えて、tx と ty というベクトルを加えた形になっております。で、えー、実はこのアフィン変換はですね、あのー、まあ代表的なものとして、以下のいくつか の, その変換を 行うことができますで一つはちょっと図を入れて書いていきますけれどもえと一つは拡大縮小でしてこれを図に書きますと例えば元はその単位正方形だった図形をですね まあ、こんなふうに拡大する、もしくは縮小するということができます。で、次に、あ上がる代表的な図形の変形としては、線段と呼ばれるものです。線段というのはどういうものかというと、こういう元の図形に対して、 この X 方向に定数倍 Y 方向に定数倍するようなあの、まあ、いわばその平行四辺形にですねこう一般に平行四辺形に変形するの変換を線段と言いますで線段ってでもちょっと言葉の意味がなんで平行四辺形にするのにそのたこう切るという意味の段っていう言葉を使うんだっていうふうに疑問を持つ人がいるかもしれませんがあの皆さんそのハサミありますよねハサミで こう紙を切るときのハサミの動作をちょっと考えてみてください。ハサミっていうのは、こう二枚の刃が。こう上と下から、えっと、おり、あの。きてですね、で、例えば紙を切るなら、その紙をちぎるような形で、こう切るわけです。で、紙をちぎろうとするときに、その。例えば、これを、その、なんでしょうね。 こう横にして見てみますとその紙の一方をこう上に押し上げてでもう一方を下に押し下げるという形でこうずらす形で切るっていうふうに見えると思います多分 そ, れそういう言葉が反映されているんだと思いますで次に上げます あの代表的な変換として回転があります、まあ、回転はこれは皆さん容易に想像がつくと思いますがまあこの図形をですねその位置関係を図形内部の位置関係を変えずにこう原点周りにある角度だけ回転させると思いうものです。で最後に このアフィン変換でできる代表的な変換として平行移動があります。でこれは図形の大きさですね大きさを変えずにそ の,、まあ、あの平面内でこう別の場所にこうあのずらすというものです。 さて、ちょっとここで皆さんに問題なんですがこの中でその線形変換もしくは線形シャでないものが1 つ, 1つだけあります。ちょっとこれ線形代数のテストみたいですけれどもこの4つの変換の中で線形シャでないものが1つだけあります。それはどれでしょう えー、と1番拡大縮小、2番先断、3番回転、4番平行移動の中から、えー、ちょっと多数決を取りますのであの、これだと思った人はちょっとそこに手を挙げてください。じゃあ、えー、と1番の拡大縮小が線形作動ではないと思う人。はい。はい約2名<笑>、はい。じゃあ次に2番の先断が線形作動ではないと思う人。 7 8 9 10約10名、はいえー、と次に3番の回転が線形変換でないと思う人12約2名、えー、と4番の平行移動が線形変換でないと思う人12345678はいどうも約8名。 うん、じゃあ最後にこれを用意してきました。これの人<笑>あの、ちょっと分かんないなっていう人<笑>はい、分かりました。えっ、ー、と、実はですね、正解はこれです。さあ、じゃあ、正解はこれですって言ったときに、じゃあ、なぜその理由を答えられる人いますでしょうか。はいはいはい。はい うん。うん。うん。こまのあそうですね、そうです、そうです、そうです、はい、ケ、OK、ーですね。でと、この平行移動がその線形斜度でない理由をちょっとあの今説明してもらったとおりなんですけれどもえっとそうです、ね、まずは平行移動というのは、実はこの項なんですね。このベクトルを 定数のベクトルを加えているコーナですね。で、これって皆さん習った線形写像には現れていなかったベクトルです。で、えっ、ー、と、もう一つの説明は、うん、と線形写像の定義からも、あの性質からも述べることができます。えっ、ー、と、もともと、例えば、えっ、ー、と、この F、F、どうしようかな、F の X。これがもし、あの、線形写像だったときっていうのは、 その線形作動の定義、皆さんちょっと思い出してください。確か、あのベクトルの和とスカラーバーについて、こう、なんか性質がありますよね。どういうものだったかっていうと、えっ、ー、と、ベクトル、X をベクトルとして、α をスカラーとしたときに、これを F で、F が線形変換だ、線形作動だったら、これを写したものっていうのは、F を、X を F で写したものを α を倍したものに等しいと。だから、このスカラーは外で出せるっていうこと。 やったと思いますで、そうすると、これについてその何が言えるかっていうと、この α を0と置いてみましょう。α は0と置く。そうすると、これ、なんかベクト0ベクトルですね。で、右辺はどうかっていうと、0×F のまあ0なんですけれども、当然0なわけです。そうすると、線形作動っていうのは、のこの原点は、 動かさないっていうことが、あの要請されるんですね。わかります。線形写像では、原点は動くことはありません。えー、と、ここ、他の見ては、持ってってわかるように、拡大縮小、先端回転では。あの原点は動いてないということに注意してください。で、それに対して、この平行移動だけは、この原点が。原点じゃないところに動いてるわけですね。そういう写像の子は線形写像ではありません。そういう見方も。 そういう締め方もできます。ということで、ちょっとだけその、ちょっと線形作動の復習をしました。でえと、ちなみにもう一つ。 そのアフィン変換の表し方についてもう一つ豆知識を説明しておきますと先ほど の, その書き方ではその行列とベクトルの積にベクトル定数のベクトルのを加えたものという表現ができていたんですけれどもこれをもうちょっと表現を工夫して3次元のベクトルを使って表すとそのベクトルと行列の積だけで表すことができるようになりますそれをちょっと今示しますね 3次元の xy の下に1というベクトルを持ってきます。そうしますと、まあ abcd はこの上に置くんですけれども、その脇にですね tx、ty1 と加えて、で、あと0で埋めると。で、これに x と y と1を。 かけた形にします。あ, あ、ごめんなさい、U と V ですね。ごめんなさい。こう U と V でした。U と V に一と一を入れると、そうすると、えっ、ー、と実はと、まあ展開してみれば分かると思いますけれども、ちょうどあの上の式と同じようなあの変換を得ることができます。 ま豆、あ、知識ですけれども、あと実はこの行列の変換というのは、あのえー、とコンピューターグラフィックスにおいてあのいつも用いられている変換です。ですので、の CG でそのアフィン変換を表現する際には、こ の, この形式の行列を使うのが普通だそうです。のでまあえーまあ、ちょっとあの 興味のある人はちょっと見ておいてください。で、じゃあそれを踏まえて、そのアフィン変換を行った際の、その重積分の変数変換の仕方について例題を、えー、とやっていきますが、えー、これは例題の 5.13 というのがあります。と教科書でそ204ページにありますので、まあ、それを見てみましょう。 まずと D, D としまして、まあ、XY 平面上の点で、えー、と X プラス Y が0から1の範囲とそれから X マイナス Y も0から1の範囲と。 そういう領域を考えます。おとで。ちょっと時間が。時間がそうですね。ちょうど前半の終わりに差し掛かってきましたね。うん、ちなみにちょっと皆さんに聞きたいんですけど、あのこの D. のあの領域を図示してみてください。 <笑>そんな感じでちょっすすり替えてみてください。はいえー、ということでとここであのチャイムが鳴りましたので、えー、それではあの皆さんですねそのまだ頭字が終わっていない人はあの次 の, あの後半の開始までにちょっとあの考えてみてください。じゃあとりあえず こ, こ, これから休憩に入ります。